はい、うん、じゃあ撮るよ。はい。はいこんにちは。こんにちは。はいサムです。チャドです。<笑>今川口湖に来てます。ラベンダーを見に来ています。うん。うん はいこんにちはサムですシャドウです、うん、はい今川口湖に来てますそうですね今日今年もえっ、ー、とラベンダーを見に来ました今日そんなに暑くなくてなんか過ごしやすいっちゃは過ごしやすいけどねうんではねもうちょっとしたらね雨降るよこれ えー、天気予報だと降らないって聞いてるんだけど、うん、どうだろうね山沿いだからねこの辺は天気変わりやすいかもしれない、うんうん、観光客多いんですね今日は観光客ばっかり中国の人も多いし多いですね 思い出すね、北海道ねラベンダーのアイスクリーム食べるソフトクリームかうん食べようかうん食べましょう食べちゃおうはい。ラベンダーソフトクリーム買ってきました ダースクリームです。ソフトクリームです。あ、そうそうそうそうん。ダースソフトクリームです。久しぶりに食べます。うん、じゃあ、食べちゃいましょう。食べてみましょう。うんうんうんうんうん。ラベンダの味する。 何、言ごめん、ちょっと待って、もう一回ね。はい、はい、こんにちは、サムです。シャドウです。どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。どうぞ、うぞうぞ何かおしゃべりばいいか分からない。はい、どうぞ。えー、っと、今日どこに行ってきましたか。川口公園、行ってまいりました。どうでした、今日。今日は一年ぶりに、ラベンダーが。 見れたので、楽しかったです。うん、うん、どうでしたか。うん、もうちょっと満開なのを期待してたんだけど。まあ、それなりに咲いてたからね、うん。うん、もうちょっと遅く行ってもよかったのかなと思ったけど。また来週また来ましょう。結構です。<笑><笑>もう十分です<笑>、はい。うん、何を食べましたか、今日。 まあ、ラベンダービンだから。あ、ラベンダーのソフトクリームね。うん、どうでしたか？あ、超美味しかった。うんうん、え、そのこと出なかったよ。<笑>あのカオン顔に出ないタイプだから。黙<笑>々と食べたたら美味しいなと思ってもらったらいい、うん、まあ美味しかったです。まあまあそうそ う, そう美味しい、うん、美味しかった。もうんまあ、ちょっとカオンの方がもっと美味しい。 あれ普通だとよ<笑><笑>どこに出回るようになる確かにそうだねうん量が少なかったねでももうちょっとコンモリやってもいいねそうだね、うん、あと暑かったからこう溶けちゃってこう、うん、<笑>ちょっと大変だったよね、うん、すぐ溶けるからね、うんうん、冬だったらね全然平気なんだけどねサボは冬が好きだ で、いつも空いてるんだけど、うん、うん、大丈夫だった、今日は。なんとか、うん、でも大丈夫じゃない。<笑>やっぱり、うん。大丈夫。日本って。季節四つあるから、いいなと思うんだよね。まあ、四季がね、ちゃんとあるからね。うん、じゃあ、ゃあ今日はこの辺で。 うんうん、バイバ イ,、はい、バ イ, バイまたね。 撮、ね、<笑>り直し。直し<笑><笑>、oh my God.